発送時刻は十一時十分です。東京三レースのパドックです。一番です。シグナリングプラス二。うん。感覚はレース間隔は空きましたけれどもね、いい感じに仕上げてきたなっていう感じですね。友のあたりの張りもあります。二番オートシャンティーマイナス六。 使いながらこう実践を使うごとに少しテンションが高めになっているのかなというところはあるんですよねただねハリなんかはこう量化しているので体調面はいいと思いますね3番声優ファイタープラス8、うん、腰のあたりしっかりしてますしねトムのあたりにもメリハリが出てきましたプラス体重なんですけれども全体的には量化してますね4番アカデミアマイナスうん。 雰囲気としては非常にいいと思いますよ、えー、スムーズな歩揚ですし、落ち着いてゆったりと歩けているのも、好感が持ってますね5番、ジュメイラ、マイナス2、うん、このままうまく体使えてますからね、えー、気配面も上々と、えー、いい力を出せる仕上がりにあるんじゃないでしょうか、6番、シゲる姫古代プラス2少しね、やはり固めの歩揚をしてるんですよねで、周りを気にするそぼりと、まだ若さも目立っていると、えー、なかなか了解してこないなというところですかね。 7番山人スワンキー増減なし。うん。特にこう前走から大きな変化はないんですけれども、今日もね体こう全身うまく使ってねゆったりと歩けてますからね血圧なんかもいいですし体調自体はいいと思いますね。8番スカーミッシャープラス10。少しね10キロ増えたことによってこう腹周りに余裕が見受けられますしね全体的にこうもう一叩きした方がいいのかなっていう感じがします。9番は後ほどお伝えします。10番です。 ハーモニーフォルス増減なし、うん、いいと思いますね、えー、まだまだ、ね、腰の辺りに力強さが出てきてないので、ね、その辺りが良くなれば、えー、全体的により良くなると思います11番ヒロインボーイプラス6雰囲気としては非常にいいと思いますね前走辺りに見られなかったこう活気が出てますし体の使い方、まあ、うまく柔らかく使ってるなという印象はあります12番ベラポーサプラス10 プラス1 0キロ特にこう気になるところはないですし、むしろとも大きく見せていい状態なのかなというふうふに思いますね、えー、全体的に硬めな歩養は前走とから比較して、特にこう気になるところはないですね、13番、ブラウンキャビア、マイナス6少しね、休み明けというところでテンションが高めなところはあるんですけれども、体の張りなんかはありますからね、まあ、仕上がりとしては、えー、悪くはないんじゃないでしょうか。14番ビークイックプラス2、うん この馬も、ね、少しテンションが高めなんですけれどもただ、ね、いつもこのぐらいな感じで問題なく走っているところがありますからね、特に気にする必要はないいと思います。16 5番、レッドビアンカ、プラス1 16, 16キロ大幅に増えたんですけれども少し、ね、小柄な馬で、えー、パワー不足なのかなというところがあったので、えー、体つきとしては悪くないいと思います。16番、山ケジャイアン増減なし。うん 雰囲気としてはいいと思いますね。ゆっくりと歩いて、えー、ゆったりと歩けてますしね、踏み込みの力強さもありますからね、いい状態じゃないでしょうか。おしまいは9番です。サンマルトゥーレ、マイナス2。少しね、えー、パドック周回当初はね、テンション高めなところもあったんですけれどもね、今はね、ゆったりと歩けてますからね、雰囲気としては悪いいと思いますね。 ではは推奨を教えてください、はい、えー、12番「ベラポーサーで」で11番の「ヒロインボーイ」4番「アカデミアで」で13番「ブラウンキャビア」14番「ビークイック」でお願いいしますはい、東京サンレース小林さんからは12番11番4番13番14番以上の5等です。 東京競馬3レースは3歳の未勝利戦ダートコース 1400m16 頭で争われます1番はシグナリング 454kg プラス 2kg 田辺広信 54kg2 番はオートシャンティ百 472kg マイナス6柴田大地 56kg 3番、声優ファイター510キロプラス8津村昭五56キロ4番、アカデミア512キロマイナス2キロ横山紀五56キロ5番はジュメイラ488キロマイナス2キロ横山和五56キロ6番、茂姫小平、458キロプラス2原田和真、51キロ 7番ヤマニン・スワンキー5 1 4キロ増減はありません加藤隆行、5 6キロ8番スカー・ミッシャー5 2 0キロプラス10丸山元気、5 6キロ9番サンマルトゥーレ4 5 6キロマイナス2キロ内田寛之、5 6キロ1 0番ハーモニー・フォルス4 7 4キロ増減はありません小畑拓也、5 3キロ 11番ヒロインボーイ468キロプラス6吉田勇五56キロ12番ベラポーサ484キロプラス10トミーベリー54キロ13番ブラウンキャビア416キロマイナス6クリフトフルメール54キロ14番ビークイック460キロプラス2海老名正義56キロ 15番はレッドビアンカ4 5 0キロプラス1 6キロ、丸田京介五5 4キロ。1 6番、山竹ジャイアン4 5 2キロ増減ありません武士澤智春5 6キロです以上の16頭で争われます東京競馬3レースは3歳の未勝利戦ダートコース1 4 0 0ルの競争発走までしばらくお待ちください 東京競馬場第三競争です。三レースは三歳の未勝利戦。ダートコース千四百メートル十六頭で争われます。少し風が出てきました。東京競馬場。シュバダート両馬のコンディション、天候は晴れ。 気持ちの良い青空が広がっています。さあ枠入りです。偶数番号四番アカデミア、十四番ビークイック、そして六番のシゲル姫小台収まります。十二番ベラポーサ、そして内輪二番のオートシャンティーも入って、あと二頭。十番ハーモニーフォルス、そして最後は十六番山田ジャイアン。 山竹ジャイアンがゲートに収まりました体勢が整ってスタートしました コー高ダッシュは15番のレッドビアンカが切りました間から7番のヤマニンスワンキーもいいスタートそれをかわすように5番ジュメイラ先団3頭にさがらく続いた8番スカーミッシャー間は2番のオートシャンティー内は1番のシグナリングさらに9番サンマルトゥーレ続いていきました外から並びかけていく10番ハーモニーフォルスあとは中段には13番ブラウンキャビアですそのうちに入っていきました3番セ優ユーファイター間はヒロインボーイが続いて外はビークイック後方から5頭目の位置3コーナーカーブ。間から12番ベラポ 16番、山竹ジャイアンは外目から続いて6番、シル姫小平最高峰から4番、アカデミアです。3 4コーナー中間 5番のジュメイラ先頭リードは体半分2番手7番のヤマニンスワンキー3番手8番スカーミッシャー4番手は1番のシグナリング続いて、その外から15番レッドビアンカ、その後ろ13番ブラウンキャビア4。コーナーから直線コースに入ります。ジュメイラが先頭です。ジュメイラ先頭外から並ぶスカーミッシャー間はヤマニンスワンキー依然3。頭広がっていますが、外からぐんぐん追い込んでくる。12番のベラポーサベラポーサ追い込んできました。さらに間をついて2番のオートシャンティ、そしてちょっとブラウンキャビア狭いところに入りました。後は1番外から追い。 ビークイックあるいはヒロインボーイなどさあ先頭ジュメイラ抜け出していますが残り200でかわしたのは12番のベラポーサベラポーサ先頭2番手ジュメイラに外からはサン・マルトゥーレあるいは2番のオートシャンティブラウンキャビアヒロインボーイなど差を詰めてくるが先頭は12番のベラポーサ突き放してゴール圧勝です2着は5番ジュメイラか9番サン・マルトゥーレか今日が初ダートでしたベラポーサ圧勝でした 勝ち土拳は一分二十五秒六。そして二着争いは粘る五番のジュメイラに九番サンマルトゥーレが並んだところが二番手争い。三着四着は二番のオートシャンティーが続いています。一分二十五秒六ゴールもたら八百メートルは四十九秒九。六百メートルは三十七秒六と上がっています。トミーベリー騎手案上のベラ交サタピッとの三区初ダートで。 その実力を遺憾なく発揮各馬が追って直線伸びていくところ楽な手応えで抜け出してあとは突き放しました2着争いは5番のジュメイラやや優勢か9番サンマルトゥレと並んでいますその後4着2番オートシャンティ5着は13番ブラウンキャビアあとはヒロインボーイヤマタケジャイアンと続いています 1分25秒6の勝ち時計道中は中断そして、直線鮮やかに突き抜けました12番のベラポーサが第3競争を制しました2着ソいは写真判定4着、2番オートシャンティ五5着は13番ブラウンキャビア確定までお待ちください勝負服 も, 安城も、あの勝負服もそれから帽子の色も明日の一番人気と同じなんですけど。 勝負は違うんじゃないでしょうか。そうか、よし、え、そうか、はい、そうか、失礼しました。はい、<笑>大変失礼しました。いや、それぐらいやなんなんか直線の足が違いましたね。そうですね、強かったですね。ものすごい強かったですね。はい、はい、大変失礼しました。最上位です。12番、5番、9番で1番人気、10番人気、3番人気の組み合わせ。 単勝12番 2.3 倍、枠連3・6、64.4 倍、馬連5番12番 100.4 倍、馬単12番5番 119.2 倍、三連複5番9番12番 193.9 倍、三連単12番5番9番 807.6 倍です。旧車は一緒でしたね。そうですね。はいはい、確定までお待ちいただきましょう。はい。 1着は12番ベラポーサ2着5番ジュメイラ3着9番サンマルトゥーレ勝ちタイム1分25秒6です払い戻し単勝12番230円枠六366440円馬連5番12番1万40円馬単12番5番1万1920円3連覆 5番9番12番1万9390円3連単12番5番9番8万760円副勝とワイドはご覧のとおりです勝ちましたベラ・ポーサ父がタピット母リビン・ラビンアメリカ生まれの3歳牝馬馬主は吉田和子さんトミー・ベリー騎手10勝目美穂堀紀き9社22勝目です